バクチはね、あの、本当に言うと、バクチ運って保証を、周り好き持ってないと、ほぼ勝てないです、うんうん。僕はもう絶対持ってないです。持ってないです。<笑>やればやるほど運なくなります。<笑>やっちゃダメです。やっちゃダメでしょやりたくないってんだよ。やっちゃダメです。な, <笑>ですね、<笑>なので、でね、まあでも、でも、まあもう趣味としてね、遊びながらやるぐらいの気持ちでやるのはいいんですが、競馬運かバクチ運を上げたかったら、なんかでも、衝撃的な、まあ宝くじもそうなんですけど、普通の日に買うと外れやすいです。 街で歩いてたら急に芸能人に会ったりとかする日はなんか運が動いてるので、うんうんうん、そういう日は当たりやすいので、そういう日勝負するとか。なるほどね。最近ね、若手芸人の中で街でエビ寿さんに会うと売れるっていう伝説が。す<笑>いません。偶<笑>然会うとみんな売れた人が全員、普通にラーメン食べたらエビ寿さんが入った。<笑> っていうエピソードしても 全, 売 れ, <笑>全売れてるっていう。<笑>あるんだ。恵比寿恵比寿さんになると、なんか早く売れる。<笑><笑>す本当のことか、すみません。都市伝説ですけど。なのなそういう時に高くじと競馬買うとな、うん。なんか気をついてそうな感じするからっって、うんうんそ、そういう時に買った方が、ね、いいと思います。さあ、えー、こんなメールいただいております、はい。松戸市のですね、えー、53歳のですね、聞きますね、豆助さん。 本屋さんで何気なく手に取ったゲッターズイダさんの占い本。自分の該当ページを読んで愕然としました。何をするのも呪い。よく言えば古風。悪く言えば古めかしいという言葉が並んでました。でも全てが恐ろしいことに当てはまるんです。あまりの怖さに本を棚に戻し逃げるように本いさんました。<笑>合わないんですね。<笑>ゲッターズさんの言葉時々思い出して自分を奮い立たせてますという。まあ本当にね、ゲッターズ君のこの本はね、もう当たってますよ。うん で実際何なのかとかもうずっと僕も う,、うんうん、もう20年ぐらいですけど占いやりながら運っていうものをずっと見てで運のいい人と運の悪い人を見てる中運のいい人がどういう行動をしてて、はい、そして運の実態って何なんだろうっていうのは調べていったらでその欲望がある程度分かってくると人ってあこれが要は例えば大谷さんみたいな要は売れないと不運だと思うじゃないですか。うんうん、例えばですよ。うんうんだけど 例えば友達が一人いなくなっても何とも思わなかったりとか、うんうん、でも売れることがもう欲望になってる人はもうそれだけ手に入れたいそれ以外別の価値観がそれぞれ違うってことですよね そ, のそうなんですそ の,、ね、かその価値のどこにポイントがあるのかが分かればふん同じことしても不運とか不運じゃないってことがあるので、うんうんうんうん、それは何なのかが分かってきてで実際どういう心持ち心でいればうん、うん、鍛えられるのかが分かってこの本を作ったので なるほどね。はい、だから、物の取り方によっては、すべてポジティブに取ることだってできるわけでしょできます、できます。あの、関係ない欲望を押し付けられると、負けず嫌いじゃないのに、うん、負けず嫌いになれって言われること人間苦痛なんですよ、うんうんうんうん。僕とか全然負けず嫌いじゃないのに、うん、悔しくないのかって言われて、いや、悔しいと思うとこないから<笑><笑>いや。悔しいと思うことが間違えてる、特に僕たまにお腹すくと機嫌悪くなりますねっていう人がよく言うんですけど、うんうん 食べ物に興味ない人もたくさんいるんですよ。うんうんうん、食べなくても平気。食べなくても平気実はものすごく多いのに、みんなお腹が空くと機嫌悪くなるもんだと思ってる人がいるんですよ。そうだ。それ は, は自分の欲望なんです、ねうんうん。他人はそうじゃないってことを知ると楽になるんです。だからよその誰かと比べたりとか、もう自分で価値観を勝手に固定金で決めることが一番運が逃げてくるってことだ。一回全部フラットな状態にして自分の欲望、うんうん、まあ、この本で調べてもらって、えー、一回楽になるんです。そうすると、 他人の欲望を知るとあんなんで合わないのかあの人はああい欲望を持ってんだなと思うとあ理解ができればううするとより自分を鍛えられるなんうを鍛ええらられれるるいう本です、ねうん、よくあの日本の古き良き言葉で「おかげさまで」っていう、はい、この言葉をやっぱよく言った方がいいっていうかねそねあの用があるってことは影がある陰と陽なので、うん、要は自分で今光の陽の立場にいるってことは影があってのバランスなので。うん なんだか影で何かあったりとか裏で何かあることでそれを支えてくれると人にやっぱ感謝しない人はようにも立てないんですうんやっぱね陰でねこれだからもう偶然ですけど昨日も「感謝マジック」っていうね、はいまあ、森脇さんが<笑>、はい。 感謝をひたすらいろんな人にしてたらああ、奇跡がいっぱい起きたって。いや、起きます、起きます。もう仕事いっぱい。だからもう感謝マジックってことはそれでつぶやくんですけど、ああ最初何なのとか言ってたんですけど、ああ聞いたら、あれ、飯いさん同じこと言ってんな、と思ってで常にね。感謝の。でも結局ね、人生成功しないやつ感謝してないんですよ。感謝が足らないから感謝してないので。もうそれだけなんですね。感謝してる人もまだ足らないんです常に感謝ずっとしてたら、ずっとし続けなきゃいけない も, も感謝ものすごく過剰にやってもいいと。うもう運の悪いってことないんです本当ただ感謝してないんですよ。 モテないんじゃないですか感謝してないんですよ<笑>そうだ親にも先祖にも今生きてることとか全てに感謝したら勝手にいい方に転がるできてるのでつら辛いなと思ったらもっとじゃ感謝しようと思えばその気持ちだけでずっとよくなるんでなるほどぜひぜひカレンダーは昨年よりも大きいものにしましょうこれはどうしてこれねあのこれ数字にこだわるっていうことが非常に大事でして、うんまあ、お金を稼いでるとか、まあ、成功してる方の多くはちゃんと 数 字, も数字を目にすることはすごい大事なんですが、小さいカレンダーずっと、まあ、卓上カレンダーはまあいいとして、部屋に飾るカレンダーは1年前に少し大きく、数字にこだわるものを大きくしていくと、お金に縁が出たりとか、そういうもの段取りがしっかりできたりとか、目的をしっかり、えー、踏めるようになるので、できればカレンダーは。 大 き, い方大きい方が。まあ、大きすぎるともうなくなるんですけど。<笑><笑>まあ加減はあるんです<笑>去年より大きい方が。去年よ大き い, い。っていう意識です、ね、おおなるほどね。なんでまあ大きすぎたらもうなくなってしまうので、じゃあもう一回最初からちっちゃいのをやり直してもいいので。やっぱ和柄のものだとなおさらいいですか和の風景のものとはぁ。じゃちょっと続いて手帳。これもね。 まあ僕は手帳本当に愛用者なんで、まあ、リスナーの方では手帳持ってないよっていう方も多いと思いますエリちゃんもスタッフの方もスマホで今は手帳代わりにしてるっていう人多いですよね両方兼ねてということですね<笑>さあ手帳どうでしょうか飯田さん運やお金に使われたいなら手帳は持った方がいいですちょっと理由をこれねあのいろんな人見てるんですけども、うん、確かにまあ最近の人スマホとかに入れてるんですが、うん、お金持ちの人ほぼみんな手帳持ってるので 最近のデータで出てるんです、ねはいまあ、最近の社長さんとかはまあたまに若い人でいるんですが何やかんやっぱりアナログじゃないと何かあったときに全部水没するとか、うん、そのリスクをもともと持たない方がいいので、うんまあ、飯田さんに出会ったのがもう78年ぐらい前だったんですあの時からでもずっとやっぱ書けとそうですね何かあったら書く癖をつけてください大谷さんって言われてて、はい、それもあって僕手帳を大事にしてるんですけどペン持つと本当に運気上がるんで。 あ, あ、あそうですか。でね、社長さんとかもともとね、<笑>ペン持つ人が社長になる人多いんですよ。経営者とか。偉くなる人ってペンを持つので、なので後々、どっ僕も成功してるとみんな書いてるように見えるんですよね。書かない人いないですからね。はあ、いて。思ったことはすぐ書いていって。はい、やっぱり、ね、人間の記憶って限界があるので、なんで書く人、書いてあると当たり前ですからね。えリ、ー、ちゃんだからじゃない、すぐ忘れちゃうって。繋<笑>がってますね。<笑><笑>なるほど。 さあそしてまああとはやっぱりこの 和, 和ですから筆ペンなんかで書いたりするとよりいいですかね<笑><これ><笑><笑>筆ペン水なくなるかもしれないですけど<笑>まあまあまあまあちょっとスケジュール、まあ、筆ペンでいっちゃうかな来年は<笑>ちょっとさあ<笑><笑>おさらいするとカレンダーは去年より大きいもの、うんはい、で運やお金に好かれたいなら手帳は持っていた方がいいですよ、はい、という話カレンダーはなるだけ去年より大きいものを飾るといいえ手帳はやっぱり持った方がいい、はい、ということなんですが最後は財布 これね、かみさんと二人で年末大きい買い物として、財布を買い直すっていうのをちょっと予定しているの で, いいで、はい。ちょっとこの新春に買う春財布ね、お金をパンパンに貼る財布とも言われ、縁起がいいと言われてますが。財布を買い替えるなら、どんな財布がいいでしょうか。財布を買うなら、緑がおすすめです。緑、これ昔も僕言われたな、うん、はい、あのー、まあまあ、あの黄色い財布とかね、その茶色い財布にと、黒がいいと、まあいろいろあるんですが。うんうん、僕はあの、やっぱ、ゆらん、いろんな人占ってきてる中、なんか日本人ですよ。 日本人のこの真面目とか着実な感じでいくと、緑が一番確実にお金が貯まりやすいです。これ、ちょっと集める と, ちょっと意味は違うんです。ちゃんと貯めていくとか、地に足をつけるには緑が一番溜まりやすくなるので、貯めたいなと思う方は緑色、まあ濃い、できれば緑とか。ちょっとでも緑がないなって方は中の生地が緑色の財布でもいいので、うんうんうんうん、ちょっと緑意識するものの方が良、えー、くなります。 なんかね昔言ってましたよね、はい、緑は協調性の色っていうのもあるからっていうの で, うであとね目標を決めるとまっすぐ行く色でもあるので、うんうん、さあこんぐらい貯めたいなとか思いながら使うんでしたらあの財布が緑の財布が一番いいので緑の財布探してみてください。